てって夜空に広がる星座のように美しいものだよ一緒に笑えるって特別なことだよね。